すっごくない<笑> 妖精、妖精、妖<笑>精、ね、妖<笑>精、妖精、妖気をつけ精いい、妖精いい、妖<笑>精、妖精、妖<笑>精、妖<笑>精、妖精、妖精、い精、妖精、妖精、妖精、妖精、妖精、 わ<笑>すげえ壁までつくってるあっ戦ってるあ崩されてるなマジあ崩されたまた下から撃ってるやつあいつか。 あ、上登ったあ、ペコペ コ, コしてる、ペコペ コ, コしてる。仲良くなれる、仲良くなれる。上登って来たやつはどうだろう。あ、俺一緒に、一緒に行ってる。一緒にャグキャノンドしてる。すげえ。 ああ最後こいつはどうやってくえ床編集でしょ<笑>あそれかあれはあの妹はあのシュッシュポッポエモートで<笑>、うん、<笑>シュッシュポッポで俺らがみんなシュッシュポッポして一番後ろにこいつあもう全員落とせばよくない<笑>そうそ う, そう終わりなんだってこ<笑>れますか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 おっ開けてあげるあほら中に な, なった下ろせれるよそれスペ シ, シュ ポ, ポッポして誰かえっでもまだ三杯いんのいやいや編集されたら死ぬ本当やああナイスナイスやねナイスやね 普あっ落ちちゃったえっ降りちゃったフリアのじくらいこれ<笑>俺つなげるはここ<笑>えだってもう見えんやん上天くない敵<笑>てから<笑><笑>えなんか普通に天空みたいになってるやけど<笑> メディキ巻いて阿部さんにチャグスっかければメディキタイミング薄くないっすあとりあえず阿部ちゃんにかければいいのかうん巻き始めた瞬間からそろそろ巻いちゃってもいいかなナイス ナイスのらづけて<笑>何ビクロイなんだこれは<笑>アプダクタ、はしごたし、ナノマシン、天空ビクロイだな<笑> 誰か動画にしてよ、これ。めんどくさいの<笑><笑>絶対な。じゃ安倍曽、安倍曽が、この動画をみまさんに渡して、みまさん、編集しといて、ってって。